こんにちは、エイキの阿部です今回この動画では開脚をよくするためにやるポイントそれをご説明します結論から言うとお尻股関節周りを柔らかくするといいんですねそして今回は普通にお尻ではなくてこういった床とかベッドとかを使ったストレッチご案内しますでは早速参りましょうお尻のストレッチはは基本は 胸にこう近づけるお尻の筋肉が伸びるようなことなかなか伸びない場合には家のベッドとかこう床でできます床ベッドに対してこんな感じで足を乗っけます膝が浮くと効果ありませんまた膝の角度は鈍角90度よりも90度よりも広げるそういった角度にしますつまりこうやって前に広げるんですね この状態で前に向かって倒れます膝をしっかりつけて足首膝を押さえて前にそうすると中殿筋と呼われる股関節の横側の筋肉が伸びますなるべく下ではなくて前に向かっていきますこれが方法の1つ2つ目はこの形を少し変形させます膝が胸のまっすぐこの位置に来るように持ってきます ももちろん膝は90度よりも広げる鈍角この状態で膝足首がついた状態で前にそうするとさっきよりも伸びる感じが変わります右の足を伸ばしている場合には左の肩が膝につくようにねじるとより伸びます手は前にしてもいいです息を止めずにゆっくりと5秒間ぐらいで OK です次 くるぶしが自分の前正中線上の前にこの時も膝が浮かないように押さえてもう一回こうするとまた股関節外側が伸びます体をこう同じ方向とか違う方向にねじりながらやるとより効果的です股関節に横がやると立った時に内ももが使いやすくなりますはいいかがでしょうかこんな感じで 場所を変えることによって普段取れないような姿勢が取れます。ぜひやってみてください。